にっこにっこにー<笑>やべ、朝のから元気<笑>。はい、ということで、今めちゃくちゃ朝なんですけれども、昨日からちょっと始めたことがあって、せっかくだから動画にしようと思って、で、私結構目が腫れぼったくてですね、基本的に起きたばっかりの時とか目がパッチリしなくて、で、涙袋とかもほぼほぼないみたいな、いつもこう書いてごまかしてるみたいな感じなんですけれども、はい、ということで、今回は涙袋を1週間でどんくらい作れるかということ で, で、涙袋体操1週間 どんくらいいいい涙袋ができるののかなっていうのを挑戦したいと思います今ねちょっとコンタクトしてなくて今自分の顔が見えないんだけど今こんな感じなんですよね今ほぼうっすらうっすらある感じなんだけどいやまつげ長っまつげが鬼長いなこれはい今こんな感じなんですけどどんなことをやるのかっていうと太陽が眩しい顔あしい眩し い, 眩 し, い眩しいって顔をして開く眩しいって顔して開く 眩しいって顔して、眩しい顔した時に、ここの筋肉が引っ張られるのが分かるんですよ。やってみてください。触ってみると、眩しい顔した時に、ここの筋肉が張ってるのが分かると思うんですけど、これが眼輪筋なんですよね。こう目全体の。ここを鍛えることで涙袋がぷっくりするよっていう。眩しい、眩しい、眩しい、眩しい、眩しい。はい。どんくらい涙袋ができるのか挑戦していきたいと思います。それでは、2日目からですけど、1週間スタート はい、2日目ですあんまり変わらないんですけれども今日もやっていきたいと思いますしししししい、眩しい、眩しい、眩しい、眩し い, 眩しいほら光を消すとちょっとわかりますか出てきた感じするのほらすごくない ?1 日でだよまだはい、いいいもう少しし継続していきたいと思いますはいということで 一週間涙袋生活三日目でございますブーブーブーブーブーーーーーーーーーーー W の文字を手だけで表していますはいということで三日目なんですけど早速やっていきたいと思います今日はなんという好天気に恵まれたことかこの太陽の日差しを見るようにまぶしてみたいと思いますでも前髪割ると12345678910、ま、目の周りもちょっとねやっぱ老廃物とかたまるんで軽くマッサージもしてあげて あ、ダメだないごめんなさい今日3日目なんですけどすいませんお酒を飲んでしまってむくんでおります申し訳ないですまた明日いい成績を残せるように頑張りますいやっふふふ1週間涙袋を作ろう計画4日目でございますということでね今日も涙袋を作るマッサージやっていきたいと思います4日目で今こんな感じですない あ, れマあほら こ, こんな感じここなんかね できにくいのかな、僕は。もしかして、諦めが早い人。ちょっと眉キントしたらさ、眉の色やばくね。ないぴょーん。とりあえず眉毛をマッサージして、ちょっとリンパを軽く流 し, な流した後にやっていきたいと思います。これやるだけでね、一日の目の開き方が全然変わってくる。目力がすごい上がる。あでもさ、やっぱりなんか形にはなってきてるよね。もうなんか軽く痙攣起きるくらい。 今起きてるもんな何ならちょっと引っ張って多分引っ張ってまぶしい顔すると筋肉がプルプルって震えて震えてくる感じが分かると思うほらほんのり涙袋が線が見えてくるでしょはいこんな感じで今日は終わりたいと思いますにゃーまじ眠すぎ一週間涙袋生活5日目早速ねやっていきたいと思いますで、ね、あでも 光あるのに涙袋できてるわとりりあえずやりますはい、今日もやっていきましょうみんなでせーの121やっべえぞあでもほら結構見えるでしょうん見える見える全然見える涙袋生活5日目でした現在こんな感じごめんなさい昨日も酒を飲んでしまいました今日もやっていきます な、流してからはい、塗っていきます光だ、光当てても出るようになってきたはい、五日目でしたバイバイたーたら涙袋生活最終日でございます とということでね今日は涙袋生活最終日ということで今から早速ね1週間分の涙袋の成果を見せたいと思いますなんですけれども皆さんに先にご報告があります、えー、私昨日も酒を飲んでしまいましたごめんなさ い, 痛 い, 痛 い, 痛いクリスマスだったんで、ね、ちょっとだけお酒をブイブイって飲ませていただきましたちなみに昨日食べたものはこちら肉くしでございますおととい食べたものはこちら牡キでございますはいそれでは早速ね涙袋見せ て, ていきたいと思いますてるるー こんな感じでございますまあでもさ初日のまっぴらよりはなんかできてる感じするよねなんとなくねこのわかるかなわかる人にはわかるよねこっちはちょっとプクって感じがしてるけどこっちはクマの上にちょっと線があるみたいなこ こ, ここの線はいということでこんな感じになりましたまあこれでね実際こう涙袋を書いていけばまた変わっていくと思うので はい、またここからだと思いますはいじゃあねじゃあ書いていきますかはい、今回の検証で1週間程度じゃねそんな大きく変わらないなっていうことが分かりましたのでやっぱりやっていかないとダメかなっていうことが分かりましたでもね本当に時間ある時もこうやってやってたんだけどねはいということで目指せ1か月とか続けていけたらなと思うので頑張っていきたいと思いますじゃあタでした サンタクロース